はい、じゃあおいいですかごい顔してる。<笑><笑> いいいいえこれ折れてないですよね。<笑> <笑>あ言うまでってしゃあ、い体っつ う, <笑><笑><笑><笑>、えー、うですねこういう感じで。 まぁ、あ、息吸って吐いたところでいいのかな吸ってもって。じゃあ、吐いていきまーす。せ、う、き、ん、<笑><笑>込んできてる。はい、まあいい感じね。はい。じゃあ、上向きで。軽、はい。足、は、の、い、ね、け、はいに、張りまーす、はい。はい。そしたら、い早すみたいらね、はい。あ、抜ける、抜ける、抜ける。<笑>そうなんですよ。軽いになってね、ちょっと伸びるんですよね。はい。 足伸ばします<笑>こっちは力突、はい、ってなっておい<笑>伸びてここ<笑>こち伸ばし、はい、こっちに、ね、<笑>なかなか<笑>こっっりまばください。あー あっこれ、なかなか、取れだか難しかったよね。リアクションは い, いいですけどね、パキオンが取りにくい感じですね。下げて。<笑><笑>最後はちょっと焦りましたけどね。<笑>いいっすね、なんから、皆さん乗りがいいっすね。<笑>ちょっと足のりもね。 いてはい、で、青。<笑>めっちゃ気持ちいい、これが。これはいですね。はい、おお、すげえ。おお、こんなに<笑>、うん。ピアノみたいに弾くやん。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>こっちは。ああ、そっちじ整えてきてもんだかもしれない。お<笑>お<あー>、<笑><あー><笑>いいですね。うん、すごいす、こんななるん。よ<笑>伸ばし、身長を伸ばしますね。ねはい。はい あちょっっとこうね、ね、えー、頭上げてててもらははいいいいあ、おろしま<笑><笑>シンから、ね、死んでないよね。大丈夫<笑><笑><笑> くじとじとじが、ベロかなり<笑>うん<笑>いいですねはい<笑>あのボコって言うたんじゃないですか今、なんか背骨のタイプですね、はい、はい、これちょっと僕らに聞こえるかったですけれども、あの本人は分かったでね、<笑>はい お<笑><音楽><音楽><音楽><音楽>